常に未来を先取りして動いていく証券市場私たちは投資情報をより早くより正確にお伝えすることであなたの財産づくりのお手伝いをしたいと思っています本日は東京証券取引所会員83社のうち安藤証券大沢証券金山証券黒川喜徳証券三栄証券第一証券 大和証券千代田証券東洋証券成瀬証券日本勧業角丸証券松井証券丸山証券三木証券明和証券山西証券和光証券以上の各証券会社の提供でお送りしました。 世界の明日が見えてくる地球の未来が見えてくる東京証券取引所会員124社はあなたの情報センターです本日は市吉証券大沢証券金山証券日田 P ボディ証券極東証券三栄証券シティコープビッカーズ証券ソロモンブラザーズアジア証券第一証券 大和証券東京証券中原証券日本証券福山証券ベアリング証券丸高証券丸和証券名和証券山種証券ユニバーサル証券以上の証券会社の提供でお送りいたします。 世界がグローバルに動き出すとき証券は欠かせないエネルギーとなる東京証券取引所の正会員があなたの確かなパートナーでありたいと願っています本日はアルプス証券岩井証券 HSBC 証券岡地証券感覚証券黒川既得証券国際証券ジャーディンフレミング証券センチュリー証券 大和証券ドイツェ証券堂島関東証券東海インターナショナル証券成瀬証券野村証券広田証券マネックス証券マルコ大代証券溝証券モルガン・スタンレーリーン・ウィッター証券山丸証券以上の東証政界員協会に加盟する証券会社の提供でお送りいたします。 保管振り替え制度は皆様の株券を大切に保管して面倒な株の売買による受け渡しを口座振り替えで簡単に済ませることができる制度ですお問い合わせはおは取引の証券会社まで社会がグローバルに動き出す時証券は欠かせないエネルギーとなる。 東京証券取引所の正会員があなたの確かなパーートナーでありたいいと願っています本日はアルプス証券岩井証券 HSBC 証券岡徒証券黒川貴徳証券国際証券ジャーディン・フレミング証券テンチュリー証券大和証券ドイツ証券堂島関東証券東海インターナショナル証券成瀬証券 野村証券、広田証券、マネックス証券、マルコ大化証券、水ズインベスターズ証券、水ト証券、モルガン・スタンレー・ディーン・ウィッター証券、ヤママル証券。以上の東証正解員協会に加盟する証券会社の提供でお送りいたします。